皆様ごきげんよう、久目です。キャラクターボイスは、柚木ゆかりでお届けしています。2022年4月9日、先日のアップデートで、この愉快な仕草バグが修正されました。コーレム以上に嫌がらせができてしまうので、修正は当然ですが、やはり少し寂しいです。今月の天の日は、4月10日で指導の日ということで、指導討伐隊のイベントが行われています。 4月8日の金曜日から始まって4月11日の朝6時で終了なので忘れずに倒しておきましょう怒り即ベホマがなくなったのでだいぶ楽にはなっていますがそれでも油断しているとベホマされてしまうのでロストアタックだけは徹底するのがコツです私からできるアドバイスはそれくらいです詳しい攻略方法は冒険者の広場の記事に書かれていますのでしっかり読んで予習しておきましょう予習した範囲わかる耐性装備持った